皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月7日、ここに1569個の金の錬金石があります。昨日の動画ですでに気づいていた人も多いかと思いますが、ようやくレベル110の装備に着替えました。とりあえず、今持っている金の錬金石を全部使い果たすような感じで買い揃えることにしました。ところが、ちょっとだけ足りませんでした。 でも、足りないのは2個だけなので、ほとんど計算通りという感じです。今回のお買い物は、2 3類で、ざっくり、総額5000万ゴールドくらいでした。絶対安くないですよね。アストルティア経済のインフレについていくの大変です。もし、錬金石を全く使わないで買い揃えていたら、だいたい9000万ゴールドくらいかかっていたんじゃないかなと思います。 つまり、9000万ゴールド、イコール、5000万ゴールド、プラス、錬金石1600個という計算式になります。これを解くと、錬金石1個は、2万5000ゴールドという答えになります。ということは、この金の錬金石10個のお題は、だいたい25万ゴールドの価値があると言えるでしょう。このことを知っておくと、旅人バザーの出品相場を見る目も、多少は変わってくるかもしれません。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。